皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月17日、チームクエストで、魔法の迷宮に来ています。この場合、金作にもなる悪霊の神々京で集会するのですが、魔剣士を連れて行くと、ちょっと大変なことが起こったりします。まずは、何も起こらずに、無事に倒せた例をご覧ください。バズズの引き離しに成功していますね。これができたら、事故ることはまずありません。 何の見せ場もない風景が最後まで続きますちょっとだけ時間はかかりますが一番確実に倒せる方法ですはい皆さんご覧になりましたか魔剣士がダークマターを使いました私が言いたいことはもうお分かりですねでは次は事故った例を見てみましょう今回はバズスを引き離さずにそのままの位置で戦っています 普通のサポート仲間ならここで範囲技を使うことはないのですが魔剣士の場合はどうなると思いますかさすがにジャイン派を使うことはありませんが先ほど見たダークマターはどうでしょうかはい魔剣士がダークマターを使いましたここから先はちょっとした地獄絵図になります今回は悪霊の神々強なのでむしろタイム短縮になったりするのですがそれでも 10% くらいの確率で危ない場面がやってきたりします 下手したら、世界樹の葉を使わされたりもします。そして、ここが重要なことですが、この魔剣士のダークマターは、伝説の三悪魔でも、同じことが起こります。今となっては、伝説の三悪魔が同時に動いても、割と倒せたりしますので、皆さんもぜひやってみましょう。ちょっとだけスリリングな戦いが楽しめるので、おすすめです。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。